百景と申します、えー、我々「小点百景」今年で10周年を迎えることができましたありがとうございます、えー、これまで「小点百景」に関わってくださったたくさんの方々への感謝の気持ちそして令和という新しい時代の幕開けを祝して今年は「お祝い」をテーマにした新曲を持ってまいりました えー、最後まで精一杯踊らせていただきたいと思いますよろしくお願いいたしま す, ますそれでは参ります小戦キャラケ2019起動 ありがとうございました。朝鮮百景の皆さんでございました。えー、新曲ということでですね。私はですね。